受精卵の観察方法について解説します。 水生動物学研究室主催の太田金也です。今回も皆さんに金魚の発生学実験について解説していきます。今までの動画でも見ていただきましたが、金魚の卵には他のものにくっつく性質があります。でこの性質はですね便利な時もあるのですけれども、時々問題が出てくる場合があります。なので、我々の研究室ではこのような小道具や試薬を使って、 で自分たちの好きなように操作観察ができるように工夫しております今回はこの点について解説していきたいと思います 健康な金魚の受精卵はこのように透明で順調に肺発生が進みやがて孵化します。しかし中には途中で死んでしまう卵も出てきます。この白くなってしまった卵は死んだ卵ですね。こうした卵を長く放置していると細菌やカビが発生する原因になります。そうなると元気な卵も水質の悪化やカビの感染で死んでしまいます。なので速やかに取り除かないといけません。 そうしたときにこのタングステンループを使って卵をディッシュから取り外すようにしていますこのディッシュはお茶で表面をコートしているので金魚の卵がそれほど強烈にくっつかないようになっておりますなのでこのようにタングステン線を卵とディッシュの間に持っていってゆっくりと動かしてやると卵はディッシュから外れます そしてこのタングステンループは生きた受精卵にも使えます。発生の途中の状態を角度を変えてみたいという場合はですね先ほどと同じように実種と卵の間にタングステンループを持っていってゆっくりと引っ張ってあげると剥がれます。 さて、このタングステンループなんですけれどもこれはですねえつ針にタングステンの線でですねループを作ってですねでそれを取り付けたものですでこれはまあちょっとですね工作が得意な人であれば、まあ、簡単に作ることができると思いますしかしですねどうしても作り方を知りたいという方はですねご意見くださいはい、さてリッシュから取り外された受精卵ですがあ このままではあ中が見えづらいですねえなのでどうしてもこの邪魔な欄幕を取り除きたくなってまいります そこで簡単に思いつく方法の一つが物理的に取り去ってしまう方法です単純に鋭いピンセットで集中して操作して乱膜を取り除くというものですよく研いだピンセットで乱膜だけをつまんで一部を破りますそして破れたところを起点に乱膜を取り除いていきますしかしこの方法だとたくさんの受精卵の乱膜を取るには非常に時間がかかりますなので、えー、たくさんの受精卵を処理したいときは酵素プロネースを使います はい、このプロネースを使って。 方法は私たたちが独自に考えたもともとはゼブラフィッシュの研究者のコミュニティで使われていた方法でそれを私たちが参考にさせていただいた次第でありますちなみにこのゼブラフィッシュは熱帯魚屋さんでもよく見かける丈夫なインド原産の非常に小さな魚です金魚と違って上手に飼えば好きな時に卵が取れますし卵も非常に透明でお互いにくっつくような性質もないので 発生学研究に適した魚ですなのでこの生き物を使ってですね研究をしている研究者は非常に多いわけですでそうなってくるとすぐに新しい技術が開発されますまた金魚もゼブラフィッシュも同じ鯉の仲間に属しておりますので非常に共通点が多いとでそうなるとですねそのまま使える技術も多いんですねなので我々もよくゼブラフィッシュの実験方法を参考にしております さて、このプロネースですが、私たちの研究室では、粉末の状態で購入し、E3 バッファーに溶かして使っています。ちなみに、この E3 バッファーの組成はこんな感じです。詳しく知りたい方は、ゼブラフィッシュ E3 エンブリオのキーワードで検索していただけると、より詳しい情報が見つかるかと思います。もしもどうしてもこのチャンネルで詳しい方法を説明してほしい方がおられたらコメントくださいね。 そして先ほどのタングステンループを使って取り外した卵を小さなプラスチックディッシュに移しますこのプラスチックディッシュなのですがそのまま使ってもよいのですが早い発生段階の受精卵を用いる場合は 0.5% 前後のアガロースを薄く敷いたものを使いますそして先ほどのプロネースを入れて10分ほど待ちますそうすると徐々に卵膜が溶かされてきます このように卵膜の一部が溶かされ、肺が出始めたところで別のディッシュに移します。このディッシュにはプロネスが入っていない E3 バッファーが入っています。そうすると、半分ぐらい卵膜が溶かされた状態で酵素の働きを抑えることができます。あとは優しくピペットで E3 バッファーを吹きかけてやり、機械的に卵膜を外します。この E3 バッファーの中であれば受精して、間もない肺体でもちゃんと発生が進み、観察が続けられます。 観察しやすいように時計皿の上に載せます。時計皿は真ん中がくぼんでいるので、配体は中央に集まります。これで顕微鏡下での観察や撮影が容易になりました。 はいこれで金魚の肺発生の過程を詳しく観察できるようになりましたこの方法を用いて我々の研究室から2013年と2019年に金魚の肺発生過程を記述した論文を発表しておりますこれらは何度もこのシリーズで登場した論文ですねなので今回解説した金魚の肺発生の観察方法は皆様ご自身がなさらなくてもこれら こちらの論文を見ていただければ肺発生の過程の詳細をご理解いただけることになります。我々が頑張って撮影したたくさんの金魚の肺が載っている論文です。そして何よりもただです。はい。 なのでもし詳しい金魚の肺発生に興味のある方は概要欄にリンクを貼っておきますのでご参考くださいさて次回は孵化していきます孵化した後の金魚が大きくなるまでの様子を一匹一匹観察する方法を説明しますのでお楽しみにそれではまた 今までの動画でも見ていただいた通り金魚の卵にはあこれ取ってねなんか。